国内販売総数300万本を突破したあのスーパードンキーコングが新しいストーリーで今ゲームボーイソフトになったスーパードンキーコング GB ワクワクドキドキする初めての冒険スーパーゲームボーイならカラーで楽しめるゲームボーイブロスでもスーパードンキーコング GB